動画のご視聴ありがとうございます。旅する気分の男子、バオシンです。ぜひこの旅動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。 もう何度目なのか忘れたいくらい足を運んでいるんですけども、現在地、藍津田島駅です。だいぶあたりも暗くなってきました。今回の旅行、スタート時点から色々波乱むくみでして、詳しくは前回の動画をご覧になってください。ここにサムネイルを載せておきます。で、撮影しているのは5月なんですけども、肌寒くもなってきました。前に向こう側にあるんですけど、グリーンホテル皆さんのホテル紹介をこのチャンネルでやらせていただきまして、今回も藍津田島にホテルを取ってあるんですね。ただ、この旅行に関して、 かなりスケジュールがタイトだったので素泊まり1泊6000円の2泊で予約取りましたのでうちのチャンネルではついに1万円を超える1万2000円という出費になってしまったんですがまあそれは仕方がないですそんなこんなで会津田島の別のホテルをご紹介したいと思いますんで是非最後までご覧ください寒いので早く移動したいと思います 到着しました。こちらが今回2日間お世話になるホテルニューセンチューさんです。この看板の名前違って見えるかもしれませんけれども、ここで間違いないようです。他に見当たらなかったん、ね、で。では早速チェックインして、今回宿泊利用させていただくお部屋、じっくり見ていきましょう。 私は今回2日間宿泊を利用させていただくお部屋ですでは早速中に入ってみましょうへえ というわけで、お部屋の中入ってみました割とですね広く感じますねで床はこんな風になってるんですけども割と幅が広くて安心感がありますね気分的に落としますでは細かい部分も見ていきましょうまずこちらにハンガーが3つかかってます着物を着る僕としては十分な数が揃っていると思いますご自由にお使いくださいということだと思うんですけどもテーブルと椅子がありますこれはいいですね こちらを見ますと、フロントさんとのやり取りができるように電話がついてます。この機械は多分エアコンですね。エアコンのリモコンでした。隣にはテレビがあって、テレビのリモコンもあります。部屋の利用方法、あと注意書きなどはここにすべて書いてあります。裏面には無料で使える Wi-Fi も記載されています。それ以外の方ですが、お茶、ポット、こんな感じでなっています。 続いてベッドサイズを見ていきますがこんな感じになってまして青いシーツがかけてありますでこちらに宿泊者用の浴衣用意してあります最後にお風呂場見ていきましょうお風呂場はユニットバスタイプになってますドアを開けて右側の方にフェイスタオルとバスタオルがありますトイレットペーパーの位置ですね そして、下の方には使い終わった生理用品などを捨てるためのごミ箱が設置してありますトイレの清掃もしっかり行き届いてますさすがプロの仕事ね、ここに予備のトイレットペーパーがあります隣に歯ブラシとヒゲソリがあります左にコップですねおそらくうがいをしたいとかそういった用途に使ってくださいとホテルファンが用意されたんだと思います 続きましてリンスインシャンプーとボディーソープ1本ずつありますので十分かと思いますそして洗面台こんな感じですバスタブはこんな感じですここにはシャワーヘッドがついていますミラーはバスタブだけを写すようになっているようですね ホテルさんによっていあると思いますでも最高なのはこの眺望じゃないでしょうか会津田島の景色楽しむことができます。<音声>というわけでお部屋の内部を。 見ていただいたたただところで<笑>お腹空きましたそろそろ夕食にしたいなと思うんですけどもちょっと見えてると思うんですけれどもこれ訳ありなお弁当になりますレストラン大野さんご存知でない方はぜひここにサムネイルを出しているんですが3種合体麺トマトラーメンの回同じ国会図編前回3月大雪の中でロケをした時に足を運んだレストラン大野さんのお弁当なんですじっくりお見せしますこれがそのお弁当幕の内弁当幕 この幕の内弁当、実はここで食べる予定はありませんでした。詳しくは前澤曲り屋住宅で訪ねた時の動画を見ていただきたいのですが、立て続けの不運が重なりまして、本来であれば観光列車の中で食べる予定だったものが、急遽乗車利用できなくなり、最終的にお買い上げくださいということになりまして、えー、あいつたち前行でこのお弁当1000円だったんですけども、1000円を支払って買ってきたものです。悲しいことになってしまった。 えー、ちょっと蓋を取ってじっくり見ていただきたいなと思います。こちらの幕の内弁当、蓋を取るとこうなります。これがベストランボーナーさんの1000円の幕の内弁当です。ここに白いご飯とお漬物が入ってます。上に行くとこれは煮物ですね。彩りが良くて美味しそうです。もう見えてますけれども。 右に、ホタテとかまぼこ、卵焼きに、鮭、鶏、ほうれん草のごまえが入ってますね。下の方に、あ、ムカツか何かでしょうか間違えてたらすみません。下にキャベツが敷き詰めてあります。レストランボーノさんの幕の内弁当は、こんな感じ。 お弁当だけだと水分が欲しくなりますからホテルの1階にある自販機でこちらの缶ビールとそれからお茶を買ってきましたちょっと値段がスーパーだとかコンビニより上がってしまうんですけどまあそれは仕方がないんですけどこれと一緒にお弁当いただきたいと思いますちょっと寂しい夕食になってしまいましたがいただきますまずビールを開けますおいい音だ 今日も一日お疲れ様ということでいただきますやっぱビールはいつ飲んでも五臓六腑に染みますではこちらのお弁当白いご飯丸くちょっとしたおにぎりのような形になってますけどいただいていきましょうこんな感じになってます見づらいかもしれないですけどねうん このご飯出来上がってからだいぶ時間経ってますけど美味しくないっていうことはないですねこの漬物と一緒にいただいたらもっと美味しいかもしれないね、うん、この煮物をいただきましょう目につけたのはこんにゃくなのでこんにゃくいただいてみます うん。醤油とだしの味がよく染みた、とても美味しい煮物ですね。この調子で。タケノコかないただきます。タケノコもしっかり味が染みてて、なおかつタケノコ独特の歯触りと旨味がしっかり効いてます。今度はごぼう。 むしろこんにゃくだけのこと同じでしっかり味が染みていて美味しいですね会津鉄道さんの観光列車に乗ってお弁当も食べながら会津鉄道会津線の風景も楽しもうかなと思っていたんですけれどもまた幕内弁当じゃなくて別のお弁当をちょっと失礼でうんこれ会津の味噌だ味噌の味とカツの味がしっかりきれいです 別のお弁当を注文して明日会津立島駅の駅構内にある売店の山並さんでそのお弁当を受け取れるようになってますのでそちらのお弁当のレビューも観光列車の旅の中でご紹介したいなと思ってますので是非楽しみにしていてください会津のグルメがこの中にぐっと詰まってますねうん、鳥も美味しそうだうん ビールを飲むとこのロケ1日目の疲れが癒されたような気がしますビールを飲むと こちらのホテルで十分な休息をとりまして、また新しい旅をする準備が整いました。さて、今回の旅動画楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。説明不足の部分ですとか、不満の残る部分はあったかもしれませんが、旅動画をご覧になって、今後こちらのホテル宿泊利用される時のお役に立てれば嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。